<笑>皆さんこんにちは星ドラ写真家タタイムラフスクリエイターの成沢之と申します5月27日に愛知県にあるスターフォレストみそのというですねところで開催された DSP というイベントに行ってきましたので会場の様子をお届けしたいと思いますこのイベントは撮影ではなくてですね眼視っていうんですけどその目で見ること は最近流行っている電子官望というですね撮影機器を使ってリアルタイムで星空を楽しむというスタイルの見て星を楽しむことを存分に味わうことができる星祭りなんですね以前はね総防衛っていうイベント名でやってたんですよねあのやっぱりねコロナでしばらくやってなかったんですけど 今年は人数をを制限しして対策を行ったた上で開催となりました私がここに来た理由はですねライブ配信のお手伝いでございまして我らが天文リフレクションと山口さんがですねこのイベントの PR を依頼されたそうで。 えー、そのライブ配信のサポート撮影サポートですねそれからこうやってですね動画でこのイベントのことを PR してほしいということで私来ました私が今回お手伝いしたのはイベントの初日だけだったんですけどもイベント初日は晴れて、えー、スターフォルトみそののですね満天の星を満喫することができてめちゃめちゃ楽しかったです皆さんもこの動画を見て、えー、来年ね参加してくださると嬉しいなと思いますそれでは会場の様子をお届けします ライブ配信をする予定なんですね。えー、9時から、えー、官房エリアでライブ配信を、えー、します。はい。で、えっ、ー、と成沢さんがカメラマンで、えー、来てばかりなす、ね。はい。はい。でもう敵に突撃と。あ、山口さんがいました。あ、はい。こんにちはす。こんにちはす。長すこれ30センチのボンヒのリフトアップ。30センチでこれじゃね。あ、ボスケさんがいるボスケさん。 ボスケさんと並ぶとね。この大きさがよくわかりますね。で、ボスケさん、身長何センチですか。百七十三。百七十三。百八十以上あるってこと、これ。そうですね。これが、こっちに、つくんですね。クレーンで引き上げるんですね。すごい、そんなの初めて見るな。今回、あのボスケさんも、来てるんですよ。 おおすけさんもチーム天理でよろしくお願いします。高み調以外で<笑>そうで、ね、<笑>はい、楽しい夜になりそうです。はい、これ三十センチの屈折望遠鏡って、まあ普通の人多分凄さは分かんないと思うんですけど、普通のね、こう屈折望遠鏡が、これまず科学館とかにあるようなね、そういう望遠鏡が、まあ屈折しやっとすると十五センチとかですね、三十はないよ。 単純はないですよね。なんかツイッターでが外国の方がこうやって、なんかすごいでっかい望遠鏡を担いでる画像見たことあるけどそのレベルですよね。個人で所有してるレベルとしてはちょっと、うん、なんかありえない感じです。はい、雪岩部三十キロ こ, これですから。<笑>雪岩部これですから。<笑><笑>あの、おみたいな。ついに動きましたあ危なかかい危な、はい。 引っ張っててもうちょっちてすげえしか出てこないもんだもう。 お弁当です。唐揚げが多い。結構そ。そ、う、ら、ん、豆が結構ツボですね。よしオッケー。タイムラプスです。今日はあの、がんし官イベントなので、あのみんなに迷惑がかからないように。ここにモニターフードをつけて。 ここに蛍光テープつけて、蛍光、蛍光のゴムかなで、これで、あの、光るようにしてます。 晴れたからねもう盛り上がっっててまますすよめっちゃ見てますよます実際これ今ちょっと明るく撮ってるんですけど実際の見え方は多分ねこんな感じかな実際の会場の見え方はこんな感じですねあの筒みたいな天体望遠鏡あったじゃないですかあれがドブソニアンって言って。 あの官房イベント、こういう目で楽しむ天体望遠鏡で楽しむっていうイベントでは、まあ、目玉星祭りでは目玉ですかねあの市販品使ってる方もいるんですけど結構あの自作して自分で組み立てたりしてる方も多くてでみんなそれぞれのこう、えー、自慢の機材を持ち寄ってるような感じですかねでその今ねなんかプーンとか音鳴ってるのがこれ4五線って言うんですけどその。 こう真上をその四五線を星が何か通るたびにその音が鳴るっていう仕組みらしいですねまたなんか音鳴るかなドゥーンシリウスとか通ると結構音がでかいって言ってましたねあ、そうこれはこれンってです、ね、あ、テニュースさんが呼んでるはい行きますテニスさんに呼ばれましたもう行かなきゃ こののいいはさささんんんんでですすねあアダリサ ー, さん、はい、あーマスコ先生持持っっっててたた機材がれ、は、れ、い、れなんですけど、はい、あそれそれをかりまし基本的にもう磯だけあげれば、うん、帰ればいけると思うんですけどかりましたマニュアルになってます。 すごいなのであんまり離れられないっていうこのとても厳しいオペレーションが要求されるという面白いですね音声入ってますあ入っているっている聞こえ聞こえ聞こ え, 聞こえますねなので注意しないといけないのは、はい、このケーブルが実は意外と短くてもっと長ければよかったなっていう<笑>はいわかりましたまあまあ、まあ、頑張りましょうか、まあ、オッケーはい OK ですじゃあ今日はこれでですね あの天竜さんのライブ配信を、えー、カメラ撮影担当で行くことになりましたので、ね、頑張りたいと思います。<笑> ユーーーチュバ の, あのモスケであももすすすすででよよろししくくお願いいいいまつてるんんんえゃねこばはいよろしくお願いします。<笑> あれはね、M13。ああ、そうですね。合ってますかスーカカカ そ, うそうそうそう。クリオネみたいに見えますね。こなんか透明感のある感じ、うん、なんか、向こう側をこう透ける感じで。うん、ちなみに、イカリングには見えますか<笑>今、イカリングにも見えますね。あ、ほら、もうイカリングにしか見えないじゃん。クリオネって言ったのに。<笑>見え方って、あまりにもこのアイピースの視野が広すぎて、ちょっとなんか4ぐらいで、うわ すごい、どこにいるみたいな感じで、今、ふとっと振り回してる最中に、あ声かけられた感じです。<笑>そんな感じのことをしてました。これ、両目なんですね。ああ、双眼装置です。これ、双眼がね、なんかね、双眼で見ると、頭の中に広がってるみたいな感じ。そう、そう。私もさっきね、ちょっと酔いながら、すごいって言って酔いながら 見てる感は、なんかこう、包まれる感じしますね、相眼だと。うん、おあ、なんか庭さんすごい、今日一番待まま<笑>一番いまま。今までどうしてコメントしてた<笑> ま, <で><笑>まあまあ、どうでもいい、コメント人。おはいちょっと編集長に戻って、見、はい、に行ったりしい、ね、う、ま、会。<笑>うございます。<笑>はいえ、というわけで、あの、スターフォーエストそのらの星空観光ライブは、えー、これにていった終了させていただきます。 <笑>皆さんお疲れ様でございましたえというわけでライブ配信無事終了ということでお疲れ様ですお疲れ様す今後もあれで行 き,、ね、きたいですね今後もあれで行きたいですねもうボスケさんのトークも軽快で警戒でじゃあ三人でしたっけねいいですか、はい、おなんかちょっとレア<笑>じゃあ皆さんじゃあ次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけでーしたっけねしたっけー<笑>